皆さんこんにちは、ゆうすけ大川の部屋へようこそ。彼は動画クリエイターをしたり、会社経営をしたり、約1000人規模のオンラインコミュニティトランスサロンを運営したりしています。このポッドキャストは、動画クリエイターである大川ゆうすけが、あえて音声のみでお届けするコンテンツです。ぜひホットワイマスクをつけてお聴きください。<笑>という…素晴らしい。<笑>まわず見えましたね。<笑> 聞き慣れたはずの、皆さんにとって聞き慣れたはずのフレーズが、<笑>なぜかちょっと違和感のある形で聞こえたと思うんですけども、今日は大川祐介不在です。はい。<笑><笑>今日は、えっと、大川祐介のマネージャーアンディと、えー、大川祐介のエディター兼トランスメディアのディレクターマッツンでお届けします。はい。よろしくお願いいたします。ます<笑><笑>初めての試みですね、これは。おもろいな すごいわ、この絵が。<笑>あの最近、ポッドキャストを聞いてくださった方はあのご存知だと思うんですけど、あの大川祐介、日本一周に出ておりまして、その日本一周クルーとして、えー、僕、アンディとマッツンと3人で同行しております。はい、で、祐介君、祐、えー、く, くんって呼んでるんですけど、祐介んと僕の対談だったり、祐介んとマッツンの対談だったり<笑>っていうのが最近出てますね。 <笑>編集しては、アップロードしてを今繰り返してますね。あの、基本的にいつもポッドキャストは、あの、オフィスとかスタジオで撮影を収録をして、で、それをまとめて2本とか3本とか収録をして、で、編集してもらって、毎朝アップロードしてるみたいな、うん、ちょっとすごいような感じでアップロードしてるんですけど、うん、最近は1日1本。で、撮れても1日2本。そうですね。っていう感じですね。はい。日本一周どうですか、マッツン いやー、やっぱりもう、多分この間<笑>、今の状況を説明すると、はい、まあ、多分昨日のポッドキャストで、ユうスケさん説明したと思うんですけど、はいうん、まあ、今、電波が全くない状況で。ですね。で、まあ、やることで言ったら、やっぱり、ギブでもらったお酒を飲むっていうことぐらいしかなくて。そう、北海道ミントアップで、サロンメンバーさんにワインをいただきまして、ね、それがね、小樽醸造ってやつです。 これ、ね。マジでおすすめですね。このなんか、オタル醸造を出してくださった方がいて、で、これめっちゃ美味しいんですよって言ってくれたら、その他のメンバーさんも、いや、これはマジで美味しいですよって、<笑>みんな口を揃えて言ってくれて、はい、飲んでみこれすたら。美味しいんで。美味しい。みんなも、聞いてる方も、ぜひ飲んでほしいですね。オタル醸造って言いますね。はい。オタルです。で、この、おすすめ、うん、っていう、 関係性を無理やり持たせて、<笑>ちょっと僕の最近買ったものでお勧すすめしたいものがあって<笑>、はい。で、ちょっとこれがね、あの、なんつんんすかね、これ。スピーカーね。スピーカーうん、ポータブルスピーカー。そうですね。で、この UBL、JBL か。JBL。JBL から出てる、この丸い小さめのスピーカーなんですけど、これが5000円ぐらいで買ったんですけど。カラビナみたいなのついてるよね。そうなんですよ。スピーカーに。で、片手に収まるタイプで、 いつもね、そのまあ車に引っ掛けたりリュックにも引っ掛けられるしポケットにも入れ な, 入れながら、うん、まあなんか持ち運べるっていうスピーカーで、うんうんうん、普通に音がめちゃめちゃいいんですよどこかに最近撮影に行った時に、うん、あの iPhone でさ音って爆音で爆音でって言っても iPhone の最大音量でサムコールダー流しながら<笑><笑><笑>あれがね登山したことがあってそうですねその撮った映像を そのまま頭の中で組み立てるのかどうか僕にはわかんないけども、うん、そのインスピレーションを受けるために音楽を流しながら下山しようっていうのを3人でやりました。よね。その時にね、iPhone しかなくて、確かに。なんかこういうちっちゃいのあったらいいなってまっつんがずっと言ってて、ね。<笑>そう。それをとうとう僕はね、買ってしまったんですけど、うん、これマジでおすすめです。これもおすすめ。<笑>このさっきの小樽醸造 と,、うん、と JBL の JBL の えー、ちっちゃなスピ ー, ースピーカー。丸いスピーカーで5000円ぐらいっていうのだけ覚えてれば、<笑>多分アマゾンで絶対売ってるんで、うん、ちょっと買ってみてほしいんですけど、ね。そう、こうやってなんか、まあ、電源ボタン1回押すのと、うん、こうやって音が鳴っておーおーおーおー、で、あと1回この Bluetooth ボタンを押せば、うん、もうなんか、めちゃめちゃおすすめする、ね。<笑>接続できるっていう素晴らしいスピーカーなんで、<笑>ぜひ皆さんててさ。日本一周の時はぜひ音してあげてください。<笑>いや、まあ、今日ね、 まさかの大川祐介不在で、ちょっとここまで普通に喋っちゃったんですけども、ね。なんでって思ってる方たくさんいると思う。<笑>あの、昨日の朝のポッドキャストを撮影収録した後、彼はすぐ寝ましてですね。はいはいはい。今の運転席の上の、よくキャンピングカーでよくあるリーゼントの部分ですね。すねそこにも寝てるんですけど、<笑>じゃあもう撮るかっつって、はい。二人で撮っております。はい、撮っております、ね、まあとはいえ、やっぱり、 大川祐介がテーマになった方がいいのかなとは。思 う, ね,、うん、うね。なので、まあこう、普段一番行動を共にしてるであろう二人から見た時の大川祐介という人間について。おお、はい、はいはい。サクッと語ろうと思います。なるほど。はい、大川祐介に対してこう、皆さんが持ってるイメージっていうのはどんななんだろうっていうところじゃない、うん、え、でも僕は割と、うん、多分そっち寄りの意見、 多分言える方っていうか、うんうん、そっち、そのまあ、サロンメンバーさんとか、<笑>うんうんうん、岡祐介の YouTube で見てるっていう人の意見は、割とその、うんうん、まあ、最近じゃないですか、その、ツ通コミットして始めたな、うんうんねね。だからね、それまでは割とそのね、ただの、ねうん、一ファン的な、ね 立ち位置だったんで。僕たちも元は一ファンなので。<笑>そうなんですよね。<笑>あの、一番最初に YouTube を見たのは僕は7月ぐらい。ああ、去年。あ、去年の。うん、俺も、ああ、でも、大体同じかも。ね。あるもの、そうですね。そっから見てサロンに入って、うん、で、そっから会社に入ってっていう感じ。そうですね。 だから、その時の、まあ、なんだろう、ゆうすけさんのイメージ。うん、初めて、だから、トランスサロンの、そのイベント、うんうん、あの、銀一さんっていうところで、とあるイベントがあって、うんうん、その時に初めて会ったんですよ俺、俺、うん、ゆうすけさんに、うんうんうん。それまでのイメージは、なんだろう。うん。うん まあ、身長がでかかったな、マジで。それな。知らなかったんですよ。<笑><笑>あんなでかいとは。動画でかいとは思から皆さんも知ってるとは思うんですけど、なんか意外とでかく見られないんですけど、なんかあったらびっくりされるみたいな。<笑>そうですね。でかいっすね。めっちゃでかかったっていうんだ最初のイメージと違ったのは、うん、ああ、でも、なんかやっぱり、うん、なんて言うんだろう。その、まあ僕結構コミック、 コミショーよりじゃないですか。うん、コミショーだね、松の。コミショーなんですよ、結構ね。<笑>で結構コミショーなんですけど、やっぱなんか、ユースケさんのそのなんか、うん、初めて会った人に対する対応とか見ると、うん、あなんかめっちゃ器でかい人なんかな、みたいな、最初イメージ、超ありましたね、初めて会った時。なるほどね。うん、なんかこう、誰に対しても変わんないよね、うん、接し方が。あ、そ う, そうそうそう。なんかこう、やっぱり、 会社の創業メンバーとかはさ、昔から仲良 い, い人たちだから、うんうんうん、その人たちだけに、だけに言うっていうか、うん、こう、その人たちの前でしか見せない、こう、やんちゃな面だったりもあるけども、はいはいはいはい、基本的な対応とかは、もう、初対面の人であろうが、僕らチームメンバーであろうが、そうですね。なんかこう、初めて会った人、うん、それは一緒お店の人とかさ、ね、<笑>電話とかさ、基本的に全部一緒だよね。<笑>そうですね。いろんなこう、会話を見てきてるけど、うん 温泉とか行っても、うん、温泉の従業員さんに、こんにちはって言ってる、る、うんですけど見かけたりするからるる、なんかやっぱりその辺はなんかね、うん、全部一緒っす ね, ね。いいところだと思う、うん。で、だからそっから、そっからまたギャップがもう一段階あったさ、ね、はいはいはいはい。 なんか、ゆうすけさんの水って YouTube で見てる感じめっちゃクールな感じなんですよ。なるほどね。確かにね。もう完璧な。もうね、ガチガチにブランディングされた。<笑><笑>ガチガチにね。ガチガチ<笑>、ね、これは冗談ですね。<笑>まあだけどガチガチ、なんかやっぱこうやって、うんまあ、日本史始まったじゃないですか。うん、で、そこから、はいはい、まあその前から割となんかその、うんうん コミットして、撮影も一緒に行ってみたいなしてたんですけど、まあそのンンあキャ、キャンピング、キャンピングか、一周始まって、はい、よりなんか深く分かったことは、ユうス、ん、ケ、うん、さんってめっちゃなんか、なんて言うんだろうな、いい意味で子供っぽい。子供っぽい。うん、はいはい。かやんちゃ、なんですよ。うんうんうん、素直っていうか。うん、素直っすね。そう、だからなんか、なんて言うんだろうな、はい、やっぱりなんか、 視聴者から見ると、うん、まあ、起業家でもありつつ、はいはいはい、まあ、動画クリエイターでああいう動画、あれね、綺麗な動画を作ってるっていう、はいはいうんうん、その、まあ、なんか、ゆうすけさんのイメージ動画あるけれど、クリエイター研究者としてみたいなね。ねだからなんか、そう見るとなんかエリートじゃないですか。<笑>まあ、そうだね。俺ら、その視聴者側から見ると結構、うんうん、エリート要素強いと思うんですけど。なんかやっぱりパーソナリティとかバックグラウンドっていうのは、こ う,、うんうんうん、動画だけじゃ出てこないですよね。そうですねな、なかなかね。うん やっぱり、こうやって一緒に生活してみたりすると、うんうん、まあなんかそういう一面も見れるっていうところに最近気づいた。はいはいはいはい。でもやっぱりなんかその素直さっていうのが、うん、最終的にこういう授業とか、うんうんうん、まあ動画のそのなんかクリエイティブな部分とか、うんうんうんうん、まあなんかやっぱり、いつまでどこまで行ってもなんかその遊びの延長線上で撮って、はいうんうん、あの、うんうん いい映像が出来上がりじゃないですか。うん、なんかさ、キャンピングカーで、今3人で行動してるんですけど、うん、その、キャンピングカーの中でもずーっとカメラのことを話してる、ね。<笑>この FPV ドローンのこれをこうしたらいいんじゃねえかとかさ、<笑>このカメラをこうやってやったらいいんじゃねえかとか、こう、うん、編集をするのはこうやってやったらいいんじゃねえかそういう話ばっかりしてるから。そうですね。そう、だから本当に好きなんだろうなっていうのが、思う、ねまあ。だからやっぱ、好き、 好きからすべては始まりますよね。そうだね。ねそれだからこその、ああいう、やっぱり、まあ、動画が出来上がってくるし、まあ自分のその、進みたい道も、やっぱり好きなこと、本当に好きなこと、じゃないと、例えばこれ、俺が動画好きで、まあ動画クリエイターになりたいって言って、動画始めて、やっぱりここまで来てるっていう、 家庭はあるけれど、これが例えば、うんうん、まあ、動画、やってもいいかな、みたいな、うんうんうん。趣味範囲でもいいかな、みたいな人が、うんうん、多分この生活、うんうん、例えばキャンピングカーか、で日本一周とかって、ただの動画好きじゃ、多分やらないんですよ。<笑>本気で動画が好きじゃないと、ね、やろうって思わない、ね。ないですよ ね, ね。2ヶ月間だって、男3人で、毎晩同じ、<笑>同じ空間にいるんですよ。この、これについては、あのー、 ちょっとまた今後<笑>、もう一回本人を抜きで対談したいぐらい、きっと深掘りできますね<笑>。深掘りできます ね, ね。なんで後日このコンテンツに、大川祐介の部屋ですけども、皆さん期待しておいてください。<笑><笑>シリーズができたら。<笑><笑>そうですね。なんか名前つけるか、そこまでに考えていきましょうか。<笑><笑>ありですね。<笑>はい。ということで今日は、マッツンクリエイター 県ディレクターマッツンとマネージャーアンディによる対談をお送りしました。はい、大川祐介について。喋れましたね。喋れましたね。ちょっと最初不安だったんで。<笑> 12分喋ってるんで。そう、10分超えちゃってるからね、これ。そうですね。聞いていただいて、まあ、ありがとうございました。はい。はい。ということで、この辺で今日はそうす、ね、終わりたいと思います。また。また明日。<笑><笑>またね。 おやすみなさい。違う、おやすみなさいじゃない寝るのは僕らだけ。おはようございます<笑>。頑張ってください。素敵な一日を。<笑>